皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月19日、最近サボってましたが、大富豪の第5回段位戦で6段になりました。ようやく7段が見えてきました。運が良ければあとにゲームです。久しぶりにティア10にやってきました。そういえば、そろそろハロウィンのイベントが始まりますね。今年はどんなかぼちゃがやってくるのでしょうか。 このテクニックが頭いいなと思いましたわかりますかねこの家具を壁にめり込ませて食材みたいにしているのが感心しましたなるほどなと思いましたこの酒場風のハウジングも素敵でしたマイタウンだと家が3軒建てられるのでこういうコンセプトハウスみたいなものも作りやすそうだなと思いました1軒しかないとどうしても物置みたいなハウジングになってしまいますからね